皆さんこんこにちは、エースでーすす手ありがとうございます、えーですね、私たちあの、まあ明日も参加はするんですけど、えー、と今日の演武はこちらで最後ということになりますので、あのいい感じに疲れがたまってきて、ね、<笑>どれぐらいの、ね、パフォーマンスを出せるかなと思ってますけど、そんなことないですよね、最後は絞り 出, す出しますよね。出しますよね それではバッチリと今日の最後をかかっていただきたいと思いますそれでいきますよよろしくお願いしますよろしくお願いします A です災いなす暗雲が立ち込める状況下でも努力して天へ突き抜ければ希望に満ちる ルリーロの世界が広がると信じる踊るは雲海蒼天セイ ワクシー 黒い雲は一人々からさまざまなものを奪いされた笑顔なしとうとう座り込んでしまった人たちからそれでも前へ持ち手を仰ぎ立ち上がるいつか必ずこの黒い雲を突き破りその先にさ光り輝く未来を信じ うんかのにい<音楽> きの花ちてうたがりあ<笑>けあおぞらめたぜ、yeah! お客様に感謝を込めて礼 ありがとうございました、うん